本日はせっかくですので、災害時にサランラップを有効活用する方法の一例として、食器にサランラップを敷くことによって、水を使った洗い物をなくす方法を紹介したいと思います。うん、方法は簡単です。こちらにお皿がありますが、通常はここにご飯やおかずなどをそのまま盛り付けますよね。はい、しかしその場合、水洗いする必要がありますが、災害時には 水は大変貴重ですしそもそも水がなくて洗い物もできないといったケースも想定されますそこでサランラップの登場というわけです食器にサランラップを敷くことによって直接食器を汚すことがないので水を使った洗い物をなくし節水することができるんですなるほど向井さんもぜひサランラップをかけてみましょうはい、やってみます、えー、では行きます とりあえず普通にこの大きさにして、ね、なんか切り方のコツがあるんですよ ね, すね扇形のようにスイングカットへ扇形おお、はい。すっごい鮮やかに切れますねそうなんですサランラップのパッケージは刃が M 字型なので3箇所の先端に力が集中し軽い力でフィルムが切りやすくなっていますフィルムをより使いやすくするためにこのパッケージ部分にも強いこだわりがあるんですこれを ピタッとお皿に。はい、お皿につけていただいて。なるほど。いつものかけ方とは違いますね。すねこんな感じで、あ、いいんじゃないですか。どうぞですはい。あ、できました。おお、綺麗にかけられましたね。はい。これでお皿を汚すことなく、洗い物が減りますね。そうですね。ちょっとこの使い方は知りませんでした。はい、でもすっごく便利ですし。 節水になるのでこれは絶対覚えておきたいと思いますはいそれではここからはサランラップのオリジナルパッケージの作成に挑戦していきたいと思いますコラボ商品を作るみたいで面白そうですねありがとうございますはい私たち旭化成アドバンスが力を入れているのがこのサランラップを活用した企業向けのノベルティ展開なんです以前の動画では食器用洗剤フロッシュのオリジナルパッケージを AKB48 メンバーの多 田, 田さんに作成してもらいましたがこのサランラップもキャンペーンのマスコットキャッチフレーズ商品紹介メッセージなど、うん、ご希望に応じたパッケージのオリジナルデザインができるんですすごいサランラップのねオリジナルデザインのパッケージが作れちゃうってもう欲しくなっちゃいますねそうなんです、はい、そこで今日は向井さんにもそのオリジナルデザインのパッケージ作成に体験していただきたいと思いますはいい嬉しいです。 絵を描いたりしていいってことですよねはい、お願いしますはい、得意な絵があるので頑張ります<笑>視聴者の方も楽しみにしていると思いますのでよろしくお願いしますはい、頑張りますそれでは描いていきたいと思いますはい、よろしくお願いしますはい、お願いしますどんな風にデザインになるんでしたっけそうですねあの、こちらの天面の部分にも、うんえー、オリジナルデザインができますし、はい、この側面も使って、えー、一緒にオリジナルデザインもできるんですよなるほど、はい、すごい じゃあそれを踏まえて考えたほうがいいですね、はい、何かイメージはできてますかはい<笑>私のマイキャラがいるので、えー、楽しみにしてますそれを描きたいと思いますい絶対可愛いいラップになりますよね可愛 い, いですね<笑><笑>結構ピンクがお好きなんですかそうなんですよ一応イメージカラーピンクみたいな感じで、はいはい やらせていただいてます、うん、すごいゆるキャラな感じですね<笑>すごい描きやすいキャラクターでよくサインの隣とかにこの絵を描いたりしてますそういうことですかちょっと目が近すぎましたこんな感じで だから横長に使えるってことですよねそうですねサランラップ自体が横長なのでおお、なるほど、はい、ではあえて手書きっぽくはいこういったデザイン作ることってありますかいやあんまないですねちょっと難しいですね でも A K B のグッズでたまに自分のデザインの T シャツとか作ったりするんですけど、すっごい時間かけちゃうタイプなので、はい、じっくり考えるのです、ねはい、堂々と自分の名前を言えるという、お、ちょっと可愛 い, いんじゃないですか？すはい、可愛 い, いですねいい。ありがとうございます。できました。上手にかけたと思います。 早速こちらのオリジナルデザインを社内に持ち帰ってサランラップの制作に取り掛かりますお願いしますそれではまとめですはいサランラップを支えている大きな特徴は食品の美味しさと鮮度を保つためのフィルムへのこだわりそしてそのフィルムをより使いやすくするパッケージへのこだわりの2点ですさらに企業様につきましてはオリジナルデザインのノベルティとしてご採用いただくことでサランラップの実用性と相まって 非常に有用なプロモーションへとつなげられる可能性が高まりまりす、うん、サランラップは本当にどのご家庭にもあるものなので幅広い世代にも好まれるノベルティとしてしかもねオリジナルデザインのものがもらえるとなると、はい、もうついついいい受け取っってみたくなっちゃいますよねその通りです。お客様で自由にデザインすることができますので訴求力の高いパッケージを作成することができます。 商品そのもののブランド力も相まって非常に有用なノベルティとなっておりますご興味のある企業の皆様は概要欄のリンクよりお問い合わせをお願いいたしますはい、樋口さん本日は本当にありがとうございましたありがとうございました、えー、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします以上 AKB48 向市美容の MC でお届けしましたまたね